お待たせをいたしました。ご乗車 あ, ありがとうございます。この電車、9時8分発、養老トドモーメント、くわです。次は西岡駅、西岡駅でお乗ります。なお車内は禁煙となっております。おたばこはご審判お願います。 左側でございます扉にご注意ください